ールドボタン信号なんかの時にブレーキ踏まないでも車を止めることができてアクセルを踏めばまた普通にドライビングが楽しめます。すごい便利な ル止めるところがないのかな。